はい、どうもおめチャンネルです。本日はですね、2023年今年のですね、6月開業予定のヒルトン宮古島さんについてですね、お話をね、していきたいなというふうに思います。もう間もなくですね、開業ということなんですけれども、今回ですね、若干フライングでね、価格帯についてもちょっとね、お話ができそうなので、まあその内容についてお話ししていきたいなというふうに思います。いやー、めちゃめちゃね、これ楽しみなホテルなんですよ。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 え、外観でございますが、もうね、本当にオーシャンビューでね、素晴らしい立地という状況ですね。宮古島空港と下地島空港の本当にね、中間ぐらいで、空港からも車で約ね、15分ぐらいの立地というところでございます。で、お部屋の感じなんかね、すごく落ち着きのある。まあ、これ多分夜ね、えー、イメージされたようなお部屋なのかなっていうふうに思いますけれども、落ち着きのある。 お部屋なのかなというふうに思います。で、日中のお部屋につきましてはね、こんな感じでですね、いや、オーシャンビューがね、これ多分、オーシャンビューのお部屋なんだと思いますけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。まあ、パーストエ行ってもやっぱり海もね、こんな鮮やかなブルーが見えるんじゃないかなというふうに思います。そしてね、再び夜の、えー、お部屋となりますけど、まあ、やっぱりね、ウッドが明るい感じなので、非常にね、えー、いい感じですね。はい。こちらはオールデイダイニングのキッチンでしょうかね。 はい。朝食会場とかそんな感じでしょうか。はい。こちらもレストランで、非常になんかね、あの、落ち着きがある南国っぽいね、イメージのレストランじゃないかなっていうふうに思います。はい。ここはどうですかねラウンジみたいな感じはい。いやー、これもいいですね。夕日がね、めちゃめちゃ綺麗。おー、テラス席なんかもね、このようにありまして、まあ、夕日をね、望みながら、まあちょっとお酒飲んだりとか、最高じゃないでしょうか。そして、 プールももちろんあります。え、スナ プ, プールもね、かなり開けてて、お月のある感じですね。ま、あでもせっかくね、宮古島行ったら、海もね、行きたいなっていうふうに思いますけどね。はい。はい。そしてね、こちら結婚式なんかもできるみたいで、宴会場みたいな感じでしょうかね。はい。そして、チャペル。めちゃめちゃこれもおしゃれですね。これは何ですかねもう、バイバイスポットっていう感じですね。はい。 まあこんな感じでですね、今ね、画像を見ていきましたけれども、まあ非常にね、楽しみなホテルの一つでございます。じゃあね、詳細についてちょっとね、見ていければなというふうに思います。 行ってみましょうはい、ということですね、ページ飛んでまいりました。今回ね、こちらのヒルトン宮古島さんなんですけども、まあ、三菱地所さんがね、事業会社さんとしてですね、まあ、ヒルトンさんと受託契約をね、結ばれているホテルという形になっておりまして、まあ、2020年の2月26日にですね、正式合意ということで、三菱地所さんのホームページの方でプレスリリースがされております。えー、2023年の6月開業予定という形でございます。 まあ、このようにですね、ヒルトン宮古島リゾートは宮古空港から車で約15分7キロぐらいですね。さらに下地島空港から車で約25分13キロの距離に位置し、宮古島の中心市街地やイラブ大橋にほど近い場所に建設されます。オーシャンフロントでビーチに面し、イラブ大橋が見渡せる立地の良さを生かした全329室の客室にプールや宴会場の他、オーシャンビューのルーフトップバー。あれはルーフトップバーだったんですね。 レストラン、スパ、フィットネス、ジム、チャペル、エキゼクティブラウンジ、ミーティングルーム等を備える予定です。ということでね、まあ、こんな立地のね、まだ、あ、何も立ってないですけど、今ここら辺にでも立ってるという状況ですね。はい。まあ、概要につきましたね。まあ、こんな感じでございます。まあ、こちら概要欄の方にですね、URL 貼っておきますので、ご興味ある方ね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。はい。そしてですね、さらに2022年の12月にですね、 総支配人がね、決定いたしまして、棚町誠事氏という方がですね、総支配人に就任したことをお知らせします。ということでね、こちらもプレスがございました。 はい。まあ、この方はですね、私もね、あのー、詳しいわけではないんですけど、ヒルトン東京、ヒルトンニセコビレッジ、ヒルトン福岡シーホークと、まあ、主に宿泊をメインに数々の開業やリブランドプロジェクトに携わり、特にヒルトンニセコビレッジでは開業と同時に開催された、えー、東野湖サミット指定ホテルとして、運営責任者の職務を全うしましたと。 その後、2012年にオリエンタルホテル東京米の副総支配人に就任されたりとかですね。まあ、その他、2016年には沖縄マリオットリゾートスパ副総支配人だったり。2017年にヒルトン成田及びインターショナルガーデンホテル成田の総支配人を、えー、兼務された後、2019年にヒルトン東京大場の総支配人になった方という形です。直歴がすごいですね。はい。まあ、この方がね、ヒルトン宮古島さんの 送信範囲になられる方という状況でございます。はい。そしてね、今ね、ヒルトン沖縄宮古島リゾートとしてですね、まあ先ほどのね、会社さんまだまだね、求人募集なんかもこのようにされてて、エグゼクティブラウンジマネージャーさんとか、チーフフロントディスクとか、チーフコンシェルジュとかね、いやーまだまだね、やっぱ人員がね、必要なんだなーっていう感じですね。まあ、条件面とかも出ちゃってますんで、まあ検索したらね、ご興味ある方ぜひ見てみていただきたいなというふうに思います。ということでね、まあ今回の メインのね、お話でございますが、この通りですね、もうヒルトンさんのホームページ並びにアプリからですね、金額出てるんですよ。なぜかですね、2024年の11月1日以降であれば、今ね、予約が取れてしまうという状況でございます。こちらのですね、11月1日の料金でございます。それ以前はですね、予約はね、カミングスーンということで出てこないんですけども、99,750 円からという形になっております。 いやあ、めちゃめちゃね、思ったより高いですね。はい。そして他のね、お部屋につきましては、キングデラックスルーム9907どうしたの急にレイクが出てきました。えー、キングデラックスルーム、えー、キングデラックスルームだったり、ツインデラックス、えー、キングデラックスルームオーシャンビュー10万3000。これ税差別となりますんでね。 税差込みの価格ではありません。で、そのままね、下の方に進んでいただいて、キングプレミアムスイート、14万9150円という形になりますので、まあね、ちょっとこの先行ってしまうと、私のね、あの、カード番号とか出ちゃいますけど、この普通上のキングデラックスルームとかでですね、税差込みで検索しますと、約ね、12万8千円ぐらい。税差込みで12万8千円。高いと思いますけど、皆さんどうですか はい。で、えー、ついでにですね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンの価格でも出てくるんですけど、なんかね、ホームページ上だとね、うまくいかなかったので、えー、後ほどですね、えー、アプリで検索したやつをちょっとね、出しておきたいなというふうに思います。はい。ということですね、アプリの方のね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンの料金をね、見ていきたいなと思いますけど、まずね、こちら。えー、通常の予約の場合ですね、えー、99,750 円からという形になっております。 ヒルトンプレミアムクラブジャパンの場合はですね、こちらの通り 78,750 円からという形になりますので、まあ、税差込みにするとですね、通常だと12万8000とか13万円弱ぐらい。ヒルトンプレミアムクラブジャパンで予約を取ると10万円弱ぐらい、9万8000ぐらいという料金帯となっておりますけれども、 これはね、2024年の11月1日の予約なので、このままのね、価格で行くのか、まあ、テスト的な形でベースとしてこれを考えているのか、もう全く関係ない価格なのか、もうわからないような状況ですけど、今現時点ではですね、2024年の11月1日からであれば、予約が取れるという状況でございまして、これね、5日とか平日関係なく、基本的に今この料金で取れてしまいます。なので、 2024年の、例えば12月31日の大晦日だったり、2025年の1月1日だったりも、今で、ね、正直この価格で予約が取れてしまいます。ただ、正規の価格が本当にいくらになるのかね、わかりません。これより全然ね、低い4万円、5万円になるっていうことも可能性としてあるわけですし、7万円っていうことでね、設定として出てくるかもしれませんし、それ以上かもしれません。皆さんは、どうお考えるでしょうか。はい。まあ一応ですね、まあこういう状況でしたので、 開業準備室の方にもね、一応確認を取らせていただいたんですけども、まあやっぱりね、2024年の11月1日開業というわけではなくですね、今現時点では予定通り、2023年の6月開業予定に向けてですね、着々と準備を進めておりますということでございますので、もうちょっとでね、おそらく2023年6月以降の開業日が決まって予約がね取れるような状況になるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、今日の動画につきましてはですね、まあ、本当にこの価格、今ね、見ていただくことができる価格で、開業日も設定としていくのか、もうちょっと安いのか、はたまたもっと高いのか、皆さんのね、あのー、ご予想だったりとか、感想とかね、ぜひコメントでお寄せいただけると嬉しいです。まあ、個人的にはですね、高いかな。はい。 もうちょっと抑えていただけると嬉しいなと思いますけど、昨今のね、あの、ホテルの宿泊料金の高騰ぶりからすると、まあ可能性としてはね、十分あるんじゃないかなというふうに思いますけどもね、まあ個人的な希望としてはもうちょっとね、やっぱり下がった宿泊料金で楽しめるといいなというふうには思いますけどもね、皆さんいかがでしょうか。はい。ということでですね、まあこちらの予約のね、内容につきましては、えっと、おとといくらいですかね、 えー、2月の12日ぐらいから、なんかね、急に、えー、予約が取れるような状況になっておりまして、まあ、急遽ね、あの動画に撮らせていただいたという状況でございます。はい。